本部に持ち、全国の仲間たちといいよが来てほしいと願いを込めて踊っています。本日は関東のメンバーで祈り回させていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい。えー、会場の皆様はじめまして。菅いざないいざない年関東と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はえー、ですね。 声をまず先に踊らせていただきましてまずよさこい祭りの原点へのリスペクトを込めて第1曲からこのコロナ禍だからこそ生まれたよさこいエイトさんの楽曲をメドレーでつなげたそういうあの作品で今日は参加させていただきます。皆さんも手拍拍拍子心拍子子足心で一緒に